こんにちは、田洋介ですで今日はタイトルの付け方についてお話ししたいと思います作品のタイトル付け苦手だという方もいらっしゃると思います私は語彙力がなく言葉が苦手なので昔はタイトル付けが苦手でしたでも今ではタイトルを付けるのちょっと楽しんだりしていますだからといって語彙力が上がったり言葉が得意になったわけじゃないんですけどまあそんなわけで今日は私の場合どんな感じでタイトルを付けているか ととといいいうことをお話ししたいと思います全ての人に当てはまる方法ではないかもしれないんですが参考にしていいたただけたら幸いです今日お話しする内容は、まあ、私のタイトル付けの方法としていつタイトルを付けるのか言葉はどんなところから出てくるのかタイトルのタイプそれからこだわる点そして私が苦手意識をなくすために役立っていることを難しく考えない楽しむ あーこうすればよかったって思った時なんてことを話していきたいと思いますまずいつタイトルをつけるかということを話します私はタイトルを後付けすることがほとんどです絵を描き始めた時は最後までどんな作品ができるかわからないので後につけるしかないということですね作成中にこんな感じのものが出来上がっていくなとかのストーリー性が分かってきたり見えてきたりしたらたまにですけど こんなタイトルにしようかなとかタイトルを考えながら<笑>書いてたりすることもありますあとはまれに作成前にタイトルをつけることもありますそれはなんか気に入った言葉がなんかあってそれをタイトルにしたいと思って絵を描き始めたりあとはモチーフ例えば黒猫を描いて黒猫ってタイトルにしてしまうとかね 言葉はどんなところから出てくるのかということなんですがタイトルを後付けするときは作品完成しているので完成した作品を見て感想とか思ったことで出てきた言葉その言葉をもとにタイトルを考えます、まあ、言葉が先に出てくる場合と例えば映画のタイトルとか曲のタイトルとかなんか最近聞いた言葉で面白かったって言葉があったらそれを何かもとにちょっとアレンジして使ってみたいなとか そのままま使っっちゃったりりととかすすることもあります最近気に入った言葉で<笑>テクノブレイクって言葉なんですけど言葉の意味にかかわらず随分かっこいい言葉だなと思ってそのうちそ の, そのタイトルの作品なり展示会のタイトルなりやってみたいなって考えています。タタイイトルのタイプなんですが 長いタイトル短いタイトル複雑なタイトル単純なタイトル私はそのタイトルの長さとか短さとか複雑難しいとか簡単な言葉とかっていうのはもう何でもいいと思っていますその時面白いと思ったこと面白いと思えばど う, どうでもいいと思っています短いからすごいシンプルでいい場合もあるしすごい長くて何この長さってちょっと長すぎないでもなんか面白いみたいな のもあると思います私がこだわってる点長さもシンプルさも複雑さもこだわらないんですけどこだわってる点もあってまあ一つがたまに私の作品を 見, 見ながら私が思いもしない感想をずっとね長い間で楽しそうにしゃべっていく方がいらして想像力あるなと思って感心した場合があるんですけど。 結構そういう方いらっしゃってまあ私の作品の方がなんかこれはこうでこうだって決めつけたような表現じゃなくて自分でも何だか分からない表現なので見る方がいくらでも想像できるということなんじゃないかなと思ってタイトルにも想像の余地を残しています例えばこれ今年書いた作品なんですがタイトルが2時30分 AM というタイプなんですけど朝の2時半ってことなんですけどなんかこれはいろいろ想像できるんじゃないかなっ て, 思って猫とか決めちゃうとねあとはなんかその絵に例えば2時半だから猫がギャーギャー盛りがついてるから<笑>っていう感じのタイトルつけちゃうとそれにしか見えないしじゃあなんかいろんなことを考えていろんなことを想像できていいんじゃないかなと思ってするそれから別の作品なんですけどこれはね サブマリーンの旅というタイトルをつけましたいろんなゾウさんとか人の顔とか猫とかいろいろ出てくるんですけどなんかこれがサブマリーンがどこにあるかと思ってなんか私これがサブマリーンに見えちゃったんでそういうふうにしたんですけどそこからなんか想像していただくなんか想像が膨らむんじゃないかなと思ってそ う, ですそういうタイトルの正解をけ することが多いですあとこれはね、最初の始まりっていう作品なんですけど、最初の始まりって何だろうっていう作品的にも想像の余地があると思うので、そんなタイトルにしましたけど、なんてタイトルにしようかなって結構悩んだかもしれないですね、これ。ちょっと2年前の、2年前の作品なので、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか作品を通して伝えたい時がある場合、 今ちょっと作品見当たらないんでちょっとサンプルないんですけど環境問題とか私が何か訴えたい内容を作品にしたものであった場合はそれを直接タイトルにして訴えかけるみたいなことをすることもありますまあ直接的でもそんなに意味がないこの作品は何かっていうと後ろを見たらよし私もタイトル忘れてて何それって<笑>思ったんですけど フィッシュっていうタイトルでモチーフそのままねタイトルつけると私魚ねいっぱい書いてるんで次もかぶっちゃうんじゃないかなってでもつけちゃえばあるんですねそれねこれもタイトルつけて忘れてたんですけどタイトル見たらフィッシュフィッシュフィッシュって書いてあってバカみたいですよねなんかねこんな感じでなんか似たようなタイトルでね多分 何年後かにまた同じタイトルの作品を書くかもしれないんですけど単純でシンプルなタイトルですねあとこの作品なんですけどシンプルだけど長くてなんだっけな大きなネズミに会った大きな猫とかそんなようなタイトルだと思うんですけど長いですよねタイトル長くてそのまんまでバカみたいで面白いなと思ってねそのタイトルにしたんですけど まあ、付け方のパターンっていうのは、そんな感じですかね。あとは私の苦手意識をなくすため、役に立っていること。まあ、なくすために始めたわけじゃないんですけど、まあ、それが役に立ってんだなって思うことは、まず難しく考えない。なんかね、私の場合、難しく考えると、頭が働かなくなってね、動かなくなっちゃうんですよ。考えすぎない方がうまくいくので、考えすぎないようにしてます。で、迷ったら、 ずっと迷うこともあるんだけど先に進まないですよねなので今これでいいやって感じで決めちゃう私の場合語彙力がないので難しく考えて<笑>うまくいくわけがないんですよねだからシンプルに考えてさっきのこのフィッシュみたいにあとは楽しむってこと難しく考えるのが楽しい人は難しく考えればいいし楽しくつけたタイトルは 非常に伝わると思うんですよタイトルだけじゃなくて楽しんで書いた作品のが楽しんでいただけることが多いと私は思うしタイトルだって作品の一部っていうかタイトルは作品の名前ですから作品と同じような感覚でつけたんでいいと思いますというか思っているので自分でそうしていますあとね「ああああすればよかったこのタイトルじゃなくてこうすればよかった」って時が まあそうやって変えちゃえばいいんですよ。ああ、もしくは、なんか、ああ、でもこうすればよかった、とかね。記事がない場合は、もう忘れて、もう付けちゃったねもうそれでいいって<笑>。でね、なんか、面白いタイトルを思い浮かんですごいその言葉気に入ってたら、次に似たような作品を作った場合は、その作品にそのタイトル付けちゃうとか、まあそのタイトルを覚えてたらの話ですけどね。だから私の場合は、 こうだこうだって思わないでもう一度つけたらもう終わり次に進みましょうっていう感じでやっています私は個人的でタイトル付けっていうのは表現作品登用表現だと思っていますなので何が正しくて何が間違えてるとかもう人それぞれ だ, だと思うし自分でそれがいいと思ったのが正しいやり方正しいタイトル正しいもにもないとは思ってます 自分でそれがいいと思ってつけたタイトルならそれがいいタイトルなんじゃないかと思いますそれがタイトルのつけ方でその一言で終わっちゃいますけどねまあねタイトルなんてなくたっていいと思うんですよ、ね、でも私の場合展示した時に作品並んでてでそのタイトル無題無題無題無題無題って並んでるのが嫌だし紛らわしいので頑張ってタイトルをつけることにしましたでもまあ今では楽しんでタイトルつけてますけどね売れるタイトル いろんなものにに、商品名があるようにタイトルによって作品の印象印象かななんか変わることも多いと思います私も過去にタイトルが面白かったことが理由で作品を購入していただいたということが数回ありましたまあタイトルだけを気に入っていただいたわけじゃないんでしょうけどタイトルっていうのも気に入っていただいた一つの要素なんじゃないかなと思います なんですけど私の場合タイトルとか作品とか何でもそうなんですけど売れるためとか人から好かれるためになんか表現しようと思うとうまくいかないことが多いですなので自分が面白いとかいいっていうのが基準で作ったりタイトルをつけるときもそうしていますこれはあくまで私の考えなんですけどタイトルも作品同様個性ですし 作品の一部作作品品のの名前ですから作品の一部と考えています自分に正直である時に個性っていうのが現れるのだと思っているので私は作品を作る基準は自分が面白い満足して面白い素晴らしい自分でそう思えるっていうことが良い作品という基準で作品を作っていますタイトルをつける時も同じように自分の基準でつけています